今、接続しておおります。お待ちください。はーいそれでは8時になりましたので、はい、こちらねインスタライブ始めさせていただきたいと思いますはい、はい、今日はですね3カメラでちょっとあの追っておりますので、はい、いろんな方向を見ますので、はい、はい、やってみますですねこちらの今日はですね区長候補の、はいはい、鈴木哲司さんそして私渋谷区自民党の、えー、と女性部副部長の鎌谷あすりが お届けしまし あ, ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうごますありがとうございますありがとうございますはい、はい、ちょっとウェーブは省略させていただきますねはい本日鈴木哲司さんと私、はい、鎌谷アスリでお送りしますあと、はい、で後ほどあのゲストといいますか<笑>ご登場しますのではいぜひですね、えっと、最初にお伝えしますのがあのコメントどしどしください あの質問、あとは、えー、のー実現してほしいこと、なん で, でも大丈夫ですので、ぜひ気軽にコメントください、はい、ありがとうございます、それではですね、本日、まあ、あの月曜日なんですけれども、はい、選挙戦が2日目ですね、はい、が終わろうとしていますね、はい、どうでしょう、まあ、意外とやっぱり選挙カーでですね、渋谷を回ってみますとしが、渋谷って意外と広いんだなと思ったりするところもあってですね。あ 結構あの車 の, はあのギリギリ入るところまでくまなく入っていきますからねああそうですよね、うん、あの普段ねこう通ってる 大, 大通りとかとかでこめっち行くと本当にこんなに渋谷ってこんな道あったんだっていうのもありまそうなんですよで僕なんかちょっとその見る視点が災害っていう視点から見るじゃないですかあそうですねやっぱこれだと消防車入れるのかなとかですねあここで火事起きたらどうなるかなとかうんいろ、まあ、なこと考えますよね うん、じゃあもう本当に選挙を通じてちょっと気づきもさらにあったみたいなところあす、ね、そうですねやっぱり周りながらその渋谷の問題点というかあここを直したいなとかこうしていきたいなということはです、ね、いろいろなワイデ ア, アイデアが湧いてきますね。う でですねでも今回、多分インスタライブ見られている方でもうもうそもそも鈴木哲司さんのことを知ってるよって方もいるんですけど、はい、ちょっと初めて多分鈴木哲司さんのことを知る方も、はい、あのちょっと多くいますし私のちょっとファンの方も多分あの初めてお会いする方がいますので、はいはい、簡単に。ちょっとこうあ の, あの かいつまんでご紹介いただけますか、はい、私あの出馬がちょっと決まったのがです、ね、ちょっと時期的に遅かったものでこの人はどこの人かみたいなの思いがある方が多いと思うんですね、うんうん、けど実はもう渋谷に住んでる人間でして全くその別のところから来たとかいうわけではなくて、うん、渋谷にですね約もう20年ぐらい住んでいましたねっ水の渋谷区民ですね、うん、ま あ, あの<笑> 20年ぐらいになりますからね、はいはいはい、であの大学で教員をしておりまして、はい、2月末に大学を退職をいたしました、えーうん 渋谷を取り戻すため こ, の、うんうん、この選挙の、はい、こうきっかけにというか選挙のために、まあ、大学の教授もご引退されて、ね、ということですね、はい、で大学で何を教えたかていたかというとあの救急救命士さんこれはの救急車の中で医療行為をする人なんですけれども、はい、えそういった学生たちを、えー、1500名ほど今まで育ててまいりましたうん、うん、1500名も鈴木節さんのもとではい 育った方た方ちがいいるんでですすねね、うん、本当に素晴らしいことです、ね、その人たちが今や、えー、北は北海道南は沖縄まで、えー、全国の消防本部や警察官になったり自衛官になったりまさにその命の最前線で私の教えた教え子たちがまたその複数ねたくさんの人たちがまた手足となって人の命を救っているとですから教育っていうのは非常に影響力があるんだなと思いますよねうーん ちょっと堤さんのそのやっぱこ言葉というかあのまあ若い世代私もそうなんですけど、はい、なんかですね鈴木堤さんの声ってなんかスッって入ってきて、うん、こうなんでしょうねなんかこう今なんもう先生ななんでしょうねすごいスッと入ってくるんですよで周りの私の世代もそう言っているので、うんうんえー、やっぱこうあるんでしょうね<笑>あの感じ感じさせるものがやっぱはい。えー うん、そうですね。であの、あのーあのー、まあ、今までの渋谷区、うん、今、まあ、今の渋谷区ですね。はい、に、まあ、特にこう足りないな、こうしたいなっていうところ、たくさん、あの、マニフェストあられると思うんですけれども。はい、まあ、ちょっと教えていただけたらなって。うん、僕も、まあ、若いっていうか、とまあ、あせいさんから比べれば、僕は年でしょうけれども。なんか横文字とか、あの、カタカナ語が多いですよね。渋谷区のやってるものとか。<笑> そうですね。一瞬かっこよく見えちゃいますけどね。ネウボラってなんですかってわかんないですか。な、ボラって魚してます？あ、してます。もうま、<笑>もうもうボラなんです。ボラ美味しくないんですけどね。<笑><笑>まあそれいいとして、まあネウボラなんていうのがねあって、あれスイスだからなんかあっちの北欧の方のなんか施設なんですよね。そういう名前らしいですよ。うん。 けど分かりづらいですよ、はい、そうですよね、うん、まあ一見新しいことをまあしていたりもするんでしょうけど、うんまあ、一体それが何なのか、うん、っていうのがやっぱ私たちに伝わらない、うん、伝わらないで、ね、どうなのかってありますねうん、うん、やっぱ分かりやすくするのがいいよろしいんじゃないでしょうか、うんうん、あコメントでもね「日本語でお願いしたいですね」っていうコメントも来てますね、うんうん、は い, はいその通りだと思いますいうん、うん あの村上市から応援していますってコメントもありますし視点が素晴らしいですねとコメントも今来ておりますね あ, あ, す、うん、ありがとうございます、はい、あと渋谷といえば若者の街は、うん、いと言いますよ ね, すね、はい、しかし渋谷に住んでる人の4分の1が高齢者なんですよね、うん、そこって多分意外な点ですよね、うん、皆さんが知らない、うん、ところですよ ね, すよね、うん、実はあの 昼に来てる人っていうのはほとんど渋谷に在住してる人じゃなくて、うん、要は渋谷に遊びに来てる人なんですよそうですね、うん、外部から来ている方た、うん、で一歩先進むとあのそこには渋谷に本当に住んでる方がおられると、うん、そういった人たちをもっと大切にしていくべきなんじゃないかなって思いますよね、うんうんうん、まさにそれがまあ苦戦というかその、はいね、住みやすい町とか、うん、安全な町子育てしやすい町、うん、ここのところってやっぱりそこの、うん うんまあ、そこの方たちですね、区民の方たちをどう支えていくかってところですよね、うんうんうん、まあ時代の発展、発達と と, ともに、その開発っていうのはやっぱり必要なものだと思いますけれども、まあ高齢者なんかに聞きますと、まあ、私たちもそうですけど、渋谷の街が、駅が特に分かりにくいっていう声も耳にしますよね、はいうん、そうですね。うん だから開発するなら、もっとわかりやすく、それこそ、うん、なんかあの設計の段階からね。うん、皆さんの意見を聞きながら、作れるはずなんですけれどもね。うん、ですよね。うんまあ、今コメントも来てまして、えー、あの、あの特に道玄坂百軒のあたりは、道が狭く一方通行がわかりにくいと思います。って意見も今、頂、うんうん、い, いたので、うんうん。まあいろいろの街の場所がありますからね、まあそあの一つこれも意見にさせて、参考にさせていただきます。ありがとうございます。はい。 そういったのあの救急救命士のご経験だったりとか、はいまあ、その他のたくさん の, その経験を生かしてやっぱりその特にもう防災のところだったりとか、うん、あとは救急救命あの福祉ですね、はいはい、福祉だったりとか、うん、あの医療のところですよね、うんうん、その他にも何かお考えのところってありますか まあ医療っていうかですね私のあの一番あのやりたいものはですね、うん、あの就活支援センター就活支援センターはい就活って就職活動の就活じゃないですよ、はい、終わりに勝つ、はいうんまあ、の自分の死後どうするかっていうことなんですけれどもこの就活支援センターを新設したいと、うんうん、でこれはのもの箱物立てるんじゃないんですよ、うん、あうそれ場所がなんか、うん、もう改まって作るというわけではなく、うん、ほぼあの お金はかからないいと思います、うん、既存の役所にあるあの資源と、はい、あとは渋谷の街にある人たちの力を使えば、うん、お金はかからないと思います。でこれはどういう仕組みかと言いますと、はい、2030年ですか、はい、約47万人の人がですね「見取り難民」という言葉があって、はい、要は施設とか病院で亡くなることができない。 うん、これはベッド数に限りがありますそしてもうこれ人口動態統計まあ人口っていうのは嘘つかないんですよ確実にその世界はやってきますからそして渋谷の中でも起きるわけですねあの見取ってくれる人がいない病院で見取れないじゃあどうするんだったら在宅で見取らなきゃいけないしかし今この世の中夫婦共働きだじゃあどうするかっていうことですよね、うん、あとは、えー 上京してきてきもうあの田舎には誰も両親もいなくなって私一人が渋谷に住んでると、はい、で渋谷で最後の幕を閉じたいと、うん、で孤独死するんじゃないかとか、はい、けどやっぱそれ最後面倒見てあげるのが行政の役割じゃないですか、うんうん、渋谷で生まれて、はい、渋谷で育ってで渋谷で暮らして、うん、最後しっかり渋谷がみとると。はい 外向きだけの政策をやってているんじゃなくてやっぱりうちに住んでしっかりと税金を落としていただいて、うん、渋谷に住んでい た, い, たか い, いただいた方々をねしっかり見送ってあげる、はいまあ、こういったものを支援するものが就活支援センター、うん、で今まで決して渋谷がやっていなかったわけではなくて、まあ、地域包括ケアというその一つの枠組みがあってその中でまあ医療福祉職と行政職が連携してやってはいたんですけども。 一歩そこの先に進んで生きるというところから今度人間誰でも最後の時を迎えるわけですから、うん、そこを葬儀者とを含めて自分が亡くなったら安否確認誰がしてお骨をどうしてどこにどうしていただくのか、うん、そういうことを、えー、しっかりと分かっている、はい、それをしっかり生前にやっていくこと、はい、これが大切だと思うんですよ、うん、これが安心な一つの街じゃないですかそうですね、うん まあ、私も実は渋谷出身ではないんですけどやっぱり渋谷区にまあ住みたい渋谷に行きたいと思ってこう引っ越してきたような人間なんですね私ですけどやっぱ最後、そういうふうにさいまあこの渋谷区で ま, あまだちょっとな長いかもしれないんですけれども私はそういったところだとやっぱりねずっとここにいろうって言いたいと思いますもんね。 取り組みなんですかね、こちら。はい、そうですね、うん。ここについてですね、うん、ちょっとあのぜひあの、全都議会議員の前田和重さんが来ておりますので。ビッグゲストですね。はい、こちらにもご意見を。そうですね。ディスカッションぜひお願いしたいと思います。<笑>はい、<笑>ではどうぞ。えー、はい、前田です。うん、なんか今浜田に副部長すごい振り方しました、ね。<笑> <笑>一番何を話していいかわかんないタイミング で, そうですいや、うん、来ましたけど、うん、はい、じゃあ、あのー、話題が多すぎて、どっから入っていきますか、い、う、や、ん、まだ僕よりいくつでしたっけ、えー、と私、53ですか3つですね、なかなかことな考えっ考かなりないでしょ、いやいやいや、私はもうあれですよ、もう私は、ああのー、まあ、自分であの小さな会社もやってますんで、えーえー、ちゃんとその遺言状、ちゃんと。 どうやって、うん、もしも私が事故にあったとき、うん、どうするまあ家庭の方はですね今日、えー、もあのきちんと保険かけてたりこう、うん、あのいろんな家のこととかこうやっていうのをやってましたけど、はい、会社からもうそれをやってないとですね、うん、もし私が交通事故でこれだけはですね、うんうん、ありえなくはないんですよねそうですよこうなったときにあの当然うちの家族じゃ会社のこと、うん、当然取引先にも迷惑、うん、はい今日から会社辞めますっていうわけにはいかないですので。うんうん やっぱり取引先にも迷惑をかけるわけにはいかないし、ですね、うん、かといってあの大きい会社みたいに後取りがいるわけじゃないですから、うんうん、やっぱりこの部分は誰かにこうお任せして、うんはいはい、やっぱり続けてやっていただかなきゃいけないとかいう意味のでの、ね、就活っていうのはやってます、ねはい、じゃあもう遺言書書 か, かれたた書ましたおー、うん、意外や。うん<笑> そんなことしてるなんて思い思わない、えーね、今だけ楽しんでるみたいな。うん、<笑>そう思ってるけどですね、意外としっかりしてるって自分で言うのもなんですけど、うんええ、で今で、ね、ちゃんとやってるんですよ。コメントでですね、えー、就活とは今を充実させ て,、うん、させて生きることですねとコメントが来ていそんな意見もいただいております。そ う, うですね。うん まあだからですね、うん、あの就活はですねまああのー、鈴木さんが言うような身取り難民の話もある、うん、ま あ, あとまその後にお葬儀の話もあるけど私はですね、うん、もっと広い意味での就活って考えたいんですよね、うん、あのだから終わりっていうのを考えなくても、うんうんうん、やっぱりあのー。 あの家族が結婚して奥さんがいる、うんはいはい、そしてまた子供ができる、うん、そしたらそのためにどうやって考えるかという時点で、もうすでに、うん、あの始まってるんですよね、私は今あの、やっぱり若いこと、あのー、いろいろ今回の選挙はちょっとだめだったんですけれども、うんあのー、若い人、次の世代の若者支援というのを歌わせてもらいました、うんうん、やっぱり若い人たちが経済的支援の一つとして、やっぱり奨学金、<笑>授業料が高くなっている中で、奨学金の返済が<笑>、 まず社会に出たときに、あの言い方失礼ですよ、借金背負っているのと同じですから、うんそのですねうん、これをなんとかできるのをやりたいというのもあったのと、うん、あともう一つやってたのは、うん、やっぱりっぱ、あのー、その他のことでもお金で苦しんでる方いらっしゃいますけれども、うん、そのお金で苦しんでるというのは、本当にお金がないという話じゃなくて、うん、やっぱりお金の管理の仕方、使い方、うん、やっぱり先にこう後払いでいろいろものを買っちゃいけませんよ、な、は、ん、い、とかっていうような話するんですよ。うん、で今すごく勧めてるが子供ができた人には、ね えー、と私もやったんですけれども、はい、あの私のときはちょっと利率が良かったんですけど、学証券、学証券、はいはい、じゃなくてもいいんですよ、預金でもいいんですよ、うん、1万円ずつ、子供が生まれて毎月貯めれば、大学入るとき200万あるんですよ、うん、楽になりますよ、200万あると、<笑>そうです ね, ねだからやっぱり最初にですね、<笑>若いときの1万円ってすごいきついかもしれないけど、えー、もう子供が生まれて18になったときにお金かかるのは分かってるんですから。うん そういうい準備もですね、これまあ就活とは言わないかもしれないけど、はい、私は大きな意味じゃ、うん、あそうですよね。とは思ってるんですよ。だからですね、うん、この鈴木さんが言ってる就活って聞いたときに、うんうん、就活支援と言われたときに、うん、老後の就活だけじゃなくて、うん、もう私は責任ある立場になったら、うん、いざというときのこと、うん、やっぱりね、いざというのもなくなるだけじゃなくて、うん、いざ子供が大きくなったときのこと、うん、そういうことも含めた上で、ちょっとそういうことが。 で、ね、考、うん、考ええるこれ一緒に考えていきたいですねさんと、うんですねえー、けど前田先生のようにその気づく人はいいんですけど大体大半の人が気づきませんよね、えー、だからこの家族のための就活アドバイスっていうのをやはり入れていくべきですね、うん、これはね。うんうん やっっぱりその辺ははこれはちょっとですね自身だけじゃなくてね、自身だけいや自分のためだけじゃないです、うん、自分だけじゃない、うん、あの責任あるですね、うん、だからその会社でなぜあの遺言書が必要かって、お世話になってる取引先から、うんね、もういろんな人が協力していただいて、はい、あの今の会社、自分が成り立ってるわけですから、はい、やっぱりその人たちに迷惑をかけない、うんうんうん、当然、家族には迷惑をかけないと い,、うんうん、いろいろやっぱり、それをやっぱ考えていきたいですよね。うんうんうん やっぱこれ必要ですね、うんうん。話が盛り上がっておりますが、うん、あのう、うん、だいぶね、あのライブ配信が進んでおりますので。はい あ, うんうん、あのう、鈴木哲司さんあの、ちょっと最後、はい、最後にですね、えー、あのう、いろいろと。伝えたいことを。 こちらをですねいあの、カメラに向かっていただけたらなと思います。はい、えーはい、選挙2日目になりました、えー。これから選挙最終日まで向けてですね、しっかりと皆さんに訴えをですね、えー、皆さんに知っていただく、そして街の方々からしっかりと耳を傾けて、いろいろな声をお受けしてですね、それを区長としてしっかりと実現するように、そして渋谷を行政サービスナンバーワンの渋谷に取り戻してまいりたい。 これは皆さんにお伝えしたい、終わりたいと思いますはい、はい、じゃあこのライブ配信まだあるんですね まあ、うんまあ、ちょっと選挙中、疲れましたでしょ初めての選挙で、うん<笑>そう。初めての選挙ですから私は何回やった ん, で, んですか私は7回やりましたね。えー、選挙大先輩ですから。いやいや、選挙は何回やっても疲れます。<笑>もう、8時になるのが楽しい。8時になったら、ちょっと休めるかなと思ったけど、うんはい、今こうやってですね、そそうですうん、こういうのをやって、ねうんはいさ、でもこれが大事です。かりました、はいえー、鈴木哲二、またあの、はい、8時過ぎにまたやると思いますので、はい、はい。その時はよろしくお願いします。はい。じゃあどうも。今日はありがとうございました、はい。嬉し嬉しはい